今回の動画はマジでヤバいですダイエット効果がめちゃくちゃあるんです私が有酸素運動の代わりにやっているのが SIT ですこれはスプリントインターバルトレーニングの略でたったの2分で90分分の有酸素運動効果があると言われてます20秒動いて1分休みますこれを今回6回続けていきます 自分のペースでいいです。誰でも乾燥できます。脂肪がめちゃくちゃ減って、基礎体力が上がって、心配能力が上がって、代謝が爆上がりして、痩せる体が作れてきます。一緒に頑張ってみましょう。20秒間、体をしっかり動かします。できれば、走った方がいいんですが、床が響くよって方は、かかとの上げ下げでいいです。もしくは、跳ねながら手を動かす。 腰を振りながら動かす自分の好きな動きでいいですとにかく全力で20秒間体を動かしてくださいそしたら1分休みますこれやってったらマジで痩せるけん頑張っていこういくよしっかり動いてよっしゃ動いて痩せるイメージ持っていこうとにかく手を振って動かして息しっかり上げて20秒間だけ頑張ってとにかく体をね大きく動かしてかかとの上げ下げどんどん痩せるよ よっしゃ呼吸戻していこう休憩1分あるけゆっくり行こうゆっくり呼吸戻していこう寝てもいいし座ってもいいよこれをねあと5回やるだけ90分分の有酸素運動ですから頑張っていこう呼吸戻ったらね座ってちょっと足をね休めてくださいストレッチしたり足を揺らしたりリラックスしていこう 歩いたり走ったりね。あれこれするよりもこれだけでいい。本当に毎日これだけ続けてみてください。もう2ヶ月ぐらいだったらマジで体重落ちるね痩せるイメージ持つのめちゃめちゃ大事やけんね。頑張ろう。しゃあ2階に行きますよゃあ。心の準備はいいですか？しっかり体を動かす準備をしていきましょう。さあ、行きますよ。 ゃとにかく手足動かして頑張っていこうとにかく大きく動いてきれいに痩せるイメージめちゃめちゃ大事よ頑張ろ う, うどんな動きでもいいよよっしゃ、はあ、呼吸戻していこう水分とってもいいけんねこの早く動く動っていうことがね 心肺能力が一気に上がるからもう消費カローリーもあるし全身の脂肪が燃えて筋肉も速く動いて筋肉もつきますからこれをね4回絶対脂肪燃えるけん最後までやろう今はねちょっとリラックスして休憩しましょうこれ最後までやらんとね意味ないけんね頑張ってよ寝っ転がって休んでもいいけんね好きなように自由に呼吸戻していこう 3回目に行きますか自分のペースで動いていいからねマイペースでいこうしっかりね呼吸を戻して2日目から息があんまり上がらなくなるよ頑張ろう自分のペースでいいですからね絶対痩せる気持ちを忘れずに頑張っていこう手足動かして息が上がってもいいよいろんな動きしていこう どどんどん脂肪が減っていくよ楽しんでいこうよっし ゃ, オッケーよっしゃあと半分もう半分きたけえね絶対最後までいけるよ歩いたりね走ったりしてもこんな速く動きませんよね体がねすごいね代謝が上がってくるんで本当にねこれを1日1回毎日2かけてぐらいね 続けてみてください続けたら絶対脂肪が減る系ね頑張ろうねあとはね早く体を動かすと体が元気になってポジティブになるし気持ちも向上してくるんでねダイエットのね悪いイメージがなくなってくる毎日ね続けていこう全部終わったら達成感やばい系ね頑張っていこうねみんなしんどいけどみんな一緒だよ しゃ あ, あと半分頑張っていこうとにかく手足動かして息がしっかり上がったらいいよ動いて動いて残り10秒あと少し頑張って頑張って止まらないように頑張ってあと少し3・2・ 1OK よっしゃあと2回終わり。 ここままででたら最後までいけるよねあと少しだよ、はい、息がねこの上がるっていうのがねすごくねいいですからね大きく息吸ってしっかり吐いていこうこの呼吸でねカロリーを使うんで歩いてねゆっくり呼吸するよりねわわって呼吸が上がった方が脂肪燃焼が上がりますんでねしかもね体を早くかすから、筋肉がね すご い, い動きができてきますあと少しで終わるけねみんな頑張ろう体がテキパクね日常的に動くなってくるんで<笑>これをね続けてみてください本当によっしゃーあまた2回終わりですもうかなり脂肪が燃えてきてるよ代謝も上がってるから自信持っていいからね楽しんでいこうよっしゃ頑張っていこう イラン脂肪をどんどん燃やしていこう自分のペースでいいよとにかく体をね腕も動かし好きな動きでいいよめちゃくちゃに動いたらいいからねあと、ま、少しよっしゃあと一回終わりああうわくるねこれくるね疲労感がねすごいねこれね もう終わったも同然だよ本当はね2分ぐらい休憩してもいいんですけど今回ちょっとギュッと詰めてるんでね1分間の休憩しかないんですが本当はね、まあ、30秒動いて2分3分休むっていう感じなんですがちょっと今回ねハードになってますなんで自分のペースでね動いたらいいですから、はあ、これで90分分の有酸素運動効果ですからね すごいよ本当にあと1回で終わるよ90分分の有酸素運動だからねみんなよく頑張ってるよラストしラストこれで終わりだよイラン脂肪削っていこうどんどん理想の体型になっていってるよ自信持っていこういけるいける最後の最後まであと半分頑張っていこうしっかり息き上げて の脂肪燃<笑>えろ、ー、みんなお疲れ様でしたよく最後までできましたすごい体力ですね皆さんこれ毎日続けたら本当に体変わってくるからねどんどんね体変わって脂肪が削れて理想の体型手に入るよ頑張って続けてみようねありがとう